女子が選ぶ、王様キャラが見たいジャニーズ、ランキング。スノーマンメグロハスは朝ドラ、舞い上がれ。遠洋、キャラギャップが見たいなには男子道へ春優を破ったミスターキング派トップ、3。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ヘイ、セイ。 ジャンプの山田亮介が4月18日スタートの橋本環奈主演ドラマ、王様に放具薬指、TBSK で、周囲から王様、キングと呼ばれるドエスン像子を演じることが話題だ。そこで今回は10ケラ30代の女性100人に、王様キャラが見たいジャニーズについて聞いてみた。 資格第3位は、遠洋画に合いそうな何なわ男子道江俊優。第3位は、何わ男子の道江俊優。道江は、グループの番組、まだアップでしてないのテレビ朝日系でドローンの国家資格試験に挑戦することが発表された。この企画は、サプライズで道江に伝えられ、3週間後に本番を迎えるが、もし合格すれば、ジャニーズ初とあり、ファンも注目している。 いつも優しい顔なので違った表情が見たい39歳、女性主婦。綺麗で整った顔なので俺様キャラが似合い、そう36歳、女性主婦。王子様っぽいので王様も似合い、そう24歳女性。優しい顔とのギャップが良いと思う33歳、女性事務職。資格第2位は、優しい以外の役が見たい、スノーマンメグロハス。 第2位は、スノーマンのメグロレン。メグロは、公開中の主演映画、私の幸せな結婚、で、誰もが振り向く美貌、だが、冷酷無慈悲な名家の当主を演じている。3月に最終回を迎えた福原洋主演 NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ。では国際先輩ロットの父と元キャビンアテンダントの母を持つ、プライドの高いエリート航空学校学生を、熱演。 当初は人に弱みを見せないキャラで、ネットでは嫌な奴という声が上がる一方、俺様感、正直たまらんという声も見られた。優しげだけど、実は。というのがハマりそう、33歳、女性、主婦。綺麗な顔立ちをしているので似合い、そう37歳、女性主婦。優しい役のイメージが強く違う感じの役も見たい25歳女性。 優しい役が多いのでギャップを見たい。30歳、女性総務人事事務どんな役でもハマりそうだと思うし見てみたい。って思った。38歳、女性、パートアルバイト。キラキラしているメメが見たい。28歳、女性パートアルバイト。身長があるのでかっこよさそう。38歳、女性事務職。完璧な人だから。37歳、女性。 資格第1位は、この人以外にいない、キンプリヘイヤ仕様。第1位は、キー、NG ・エヌ・ジー・アンドプスのヘイヤ仕様。ヘイヤは、キンプリとして CD デビュー前のジャニーズ JR 時代には、期間限定ユニットミスター・キー・エヌ・ジー、VS ・ミスター・プリンスのミスター・キー・エヌ・ジーのメンバーだった。 また平野の王様キャラといえば、2018年放送の杉咲花主演ドラマ、花の地晴れから花男 n EXT シーズンキャラ TBSK での、かぐらぎグループの御像司で、かぐらぎ晴れ役のイメージが強い。学園を牛耳る c5 のリーダーで、当初は庶民狩りを行う暴君だったため、ヒロインに恋してからのギャップで視聴者のハートをつかんだ。 この人以外に思いつくに人がいない、20歳、女性学生フリーター。見た目が完璧なので偉そうにしてても嫌な感じがない35歳、女性主婦。花のち晴れのようにイエスっぽさの役画に合いそう、33歳、女性、自由行。イケメンだし絶対いつかみたい。28歳、女性事務職。 ちょっとおバカな王様それでもほっとけなくて周りがさりげなくフォローしてくれるような愛されキャラが合う。終盤で周りに助けられていたことに気づいて、その人たちや民を守れるほどの努力をして成長していく姿を見てみたい。34歳、女性、主婦。王子様のイメージが強い。イケメンだから、25歳、女性、事務職。綺麗。 魅力があるから、37歳、女性、専門職。NHK 大河ドラマ、どうする家康、デートの演じる嵐の松本潤も、王様キャラが見たい、ジャニーズ第4位以下は、こちら。平野紫陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、